みなさん、こんにちは。レドンです。はじめにお幸せになりました。5ヶ月間は長かったけど短かったです。ビジェットで日本語を勉強を始めたときは、まだ日本語が全然できませんでした。授業でたくさん失敗しました。ビジェットのみなさんはとても親切にしてもらいました。特に宇治先生とロイ先生とジューバイ先生、 私にたくさん日本語を教えてくれました。私は日本語で働きたいと思います。そのために日本語を頑張ると思います。本当に感謝しています。将来の私の夢は今後5年間でソフトウ会社でリードサソフトアアーキ テ, テクになることです。そのために今は一生懸命働くと思います。以上です。ご清聴本当にどうもありがとうございました。